えー、東京駅ですね2014年12月20日が100周年となりまして、えー、100年前はここは原っぱだったんですね100年経ちまして大変貌を遂げた丸の内、えー、その変貌のきっかけとなりました東京駅がここで前方に見えてまいります、えー、行幸通りのイルミネーションも始まりましたどうぞご覧くださいこの左右の通りですね えー、行幸通りと申しますが、えー、こちら右手、えー、東京駅にかけましてイルミネーション、えー、ついておりますまたこの先左右ですね、えー、横切りますのが中通りこちらのイルミネーションも、えー、とてもね毎年人気のものです えー、ただいま右手ですね、行幸通りの突き当たり、えー、東京駅のライトアップはですね、優しい光となりますので、くっきりはっきりといった感じではございませんが、えー、見えております、東京駅ですね、えー、大正3年。 開業当時の姿へと復元回収が行われました辰野金吾設計の姿へと見事に復元が終わりましたが2006年6月からの6年間、えー、2012年10月1日にグランドオープンとなったものです。 えー、今ちょうど左右が中通りですね左手から始まりましてこの右手ずっと奥のですね日比谷先ほどの帝国ホテルミッドタウン日比谷がありますあの日比谷までまっすぐ続いております横切ってまいります時にちょっとね右手をご覧になってみてください奥の方までねイルミネーションが続いているのがご覧いただけると思います えー、こちら中通りのイルミネーション、毎年ですね、この丸の内えでは、ですねもう人が集まるところですが、今日はなんとなく金曜日にいたしましては、人が少ないなという気がいたします、風が強くて寒いからかなといったところですけれどもね、こちらで横切りますのが、中通りですね、イルミネーション、ずっと奥まで続いております、日比谷まで続くえイルミネーションです。 それではではすね、こちらで東京駅、明かりが大きく見えてまいりました。